それではここからは整数同士の序算のアルゴリズムそれから計算量の見積もりに関して論じていきます。えっ、ー、とまあ序算整数同士の序算を論じる前に、えー、とまず序算というのがその序算の計算の逆の計算であることに鑑みましてその単整度整数同士の序算のことをちょっと思い出してみたいと思います。で今そののと、y、というのが、まあ 整数でですね。まあ単精度、すなわち2桁だったとしましょう。そうしますと、まあ x と y の積 xy に必要なメモリというのは、えっ、ー、と桁数では2桁、ワード数で言うとまあ2ワード2ワード分のメモリが必要だったということを学びました。えー、このことを踏まえますと、その我々がその扱う の中で、まあ、最も単純な形というのは高々、まあ、その2ワード長さ2ワード の, その整数をですね、えー、と1ワードの整数で割って1ワードの小もしくは上位を求めるという計算が基本になることがわかります。今ここではその A0A1B というのを単成、まあ、あ度の整数とします。 でこのときにその A0 と A1 から構成されますまあ2ワードの整数をその1ワードの整数 B で割りまし て, 割りましてでその小を 9, あ小9それから R を乗用をまあそれぞれまあ1ワードずつの整数とすることをまあこれからしばらくその序算の整数による序算の基本的な計算にしたいと思います。でこの計算を こちらにありますように、えー、括弧の QR が A0A1 という、えー、多倍調数をまあ B で割った演算のお結果である小と重用であるという形で表記します。で、えー、と こ, これからのその計算量の見積もりにおきましてはその計算量は こ, ここに論じているその演算ですねこの演算をまあ1単位として計算量の見積もりをします。 それではこれからその単精度整数による多倍調整数の序算のアルゴリズムを示します。でここで入力は多倍調数 A、これは K ワードの整数です。それから単精度の整数 B とします。そして出力としましてはあの C と D という出力なんですけれども C はこの A を B で割った小で、でこの C は K ワードの多倍調数。 それから、えっと、D は常用ですので、これはの単精度の数とします。で、えっと、C が小で D が常用ということですから、A イコール CB プラス D、かつ、えっと、D の絶対値は、えっと、B 未満であるということにします。えっと、申し遅れましたが、B は皮膚の整数ということにします。 でえー、とこちらに示すのが、その実際のその序算のアルゴリズムとなります。でまず最初に、1番目のステップで、こちらにありますように、その、r ですね。この r というのが、その、乗用を格納する部分ですけれども、この r に順番に、この a、えっ、ー、と、非助数の a の、その各ワードの整数を代入していきます。そして、 次にその、まあ、2ステップ目がその実際の序断のループなんですけれどもこの2番目の A のステップにありますように先ほど説明しましたこの2ワードの多倍調数をこの1ワードの B で割ってその小と乗用を求めるという基本的な序断の操作をどんどん繰り返していきます。まあ、この辺 の, そのループの中の演算の仕組みはその 1、ま、変、あ、数多項式の常用の付き序断とだいぶ似ているところがありますのでまあ対応させながらえっと確認してください。それでは引き続き今度はその単成度整数による多倍調整数の序断のアルゴリズム の, あの計算量の見積もりをしていきます。まず最初のステップ1ですけれども。 これは変数 i に関するループがありますが実際にループの中で行われている操作はこちらにありますように代入だけですので今回の計算量の見積もりには影響をしません。次のステップ2ですがまずこれは変数 i に関するループがあります。この繰り返しの回数は k 回ですのでラージオの k と見積もることができます。 でこのステップ2 の, そのループの中で行われている四則演算なんですけれどもこのステップ2の A にありますように先ほど示しましたこの序算が行われております。でこの序算は今回 の, その計算の基本的な単位にするということでしたので、まあ、これは序算1回と数えましてで、まあ、ラージオの1と見積もることにします。そしてそれ以降の各ステップですね、えー、と例えばステップ2の B では これはは代入だけでですのの計算量の見積もりには影響しませんそれからステップ3についてもこれも代入だけですので計算量の見積もりには影響しません。最後にステップ4もこれはリターン分ですので計算量の見積もりには影響しません。というわけで今回のアルゴリズムのうちですねその計算量の見積もりに影響する部分はステップの2ということになりますけれどもこれはこの計算量を合計しますとラージオの K ということになりまして まあ、今回 K はえと A の長さでしたので、まあ、あの今回のこの序算の計算量というのはその A の長さにまあ比例すると見積もることができます。で次にえと多倍長数同士の序算のアルゴリズムというのもありますけれどもこの多倍長数同士の序算のアルゴリズムはまあより複雑になりますので。 今回の授業では省略しますで詳しい内容についてはここに示しております参考書などに、えー、と記述がありますので、まあ、興味がある人は参考にしてみてください。でえー、と結論だけ述べますとあの A と B を多倍調数としましてで、まあ、A の長さが B の長さ以上である時にその A を B で割る序算の計算量はその A の長さと B の長さの、まあ、積のに関してまあラジオで見積もる。 ことができます、えー、それからこのセクションの最後で、ま、ユークリット誤助法もしくは拡張ユークリット誤助法の計算量について、まあ、これもあの結論だけ示しますが、まあ、A と B を多倍調数とする時に、まあ、ユークリット誤助法とそれから拡張ユークリット誤助法両方とも、えー、その計算量は、えー、とラジオの A の長さと B の長さの積、まあ、で、えー、見積もることができます。